こんにちは。問い合わせについて説明します。問い合わせのことを英語でクエリと言ったりもします。問い合わせはリレーショナルデータベースの一番大事な機能だと思いますので、まず最初に説明したいと思います。よろしくお願いします。 問い合わせというのはデータベースの検索集計集約相当並べ替えを行うことでとても大事なことです。ここでは問い合わせが、まあ、どういうものかなということを今から資料を使って説明するとともに リレーショナルデータベースでの問い合わせの結果、つまりですね、検索の結果、集計集約の結果、相当なべらかいの結果、すべてテーブル形式のデータになって結果が出てくる、えー、というところを見どころとしたいと思います。では説明していきます。 問い合わせのイメージです。利用者はリレーショナルデータベースに対して問い合わせのコマンドを送ります。するとその答えとして問い合わせの結果が返ってきます。このことを説明したいと思いますが今からの見どころは問い合わせの結果は テーブル形式のデータであるということを皆さん確認しておいてほしいなと思います。まず最初、欲しいデータを探す検索です。データベースの中には普通、ものすごくたくさんのデータが 入っています。これは、最初から最後まで表示するだけでも、人間にとっては確認するのが大変です。そこで、欲しいデータの部分だけを抜き出すという検索を行うのが便利です。ここでは、検索のコマンドを実行して、結果を表示させています。 元データは巨大ですが検索条件で欲しいデータを絞り込みますので結果は小さなものになっていますもう一度お伝えします元データの問い合わせの結果はテーブルの形になっていますでは次の 別の例も見ていただきます。今度は、並べ替えの例です。あるいは、集計集約の例です。集計集約や並べ替えは大事ですので、この授業の別の回で詳しくまた見ていきたいと思うんですけれども、 ここでは、リレーショナルデータベースの機能として、元データの中に A が16個ある、B が15個ある、C が16個あるというように集計集約をしたり、あるいは、相と並べ替えでは、このプロダクトネームのところが c, e, f, H、i, k のようにアルファベット順に並ぶように並べ替えるこういったことがコマンドでできるコマンドで集計集約できるコマンドで相と並べ替えできるということを見ていただきますそしてこれを見ていただくとき もう一度お伝えします。リレーショナルデータベースでは、集計集約の結果は、その形は、テーブルの形になります。相と並べ替えの結果も、テーブルの形になります。結合についても、簡単に説明しておきます。結合は、二つのテーブルを、 結合をして、つにまととめるというものです。これは例えばですけれども X さんが商品番号3番のりんごを買っているというようにあるデータと別のデータの関係を踏まえてデータを見たり分析したりしたいという時にき 役に立つ機能です。そして、もう一度お伝えします。二つのテーブルを一つにまとめるという結合も結果はテーブルの形になっています。以上、見ていただいた通り リレーショナルデータベースでの問い合わせの結果はテーブル形式のデータになっています。そして問い合わせといったときにはデータベースの検索を行ったり集計集約を行ったりソートを行うことです。そして検索というときにこのように結合しながら検索するといったことも できますので、また、別の授業の会で説明したいと思います。こういった問い合わせの機能を駆使することにより、データをさまざま加工、解析、分析できるということをイメージできたと思います。どうもありがとうございました。